こんにちは阿蘇市食生活改善推進協議会一宮支部です今日は里芋と辛もの串団子を作ります はい、教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。そして器はこちらです。え阿蘇市黒川にある麻生釜さんから作品を貸していただきました。麻生釜さんのご紹介は番組の最後にありますので、ぜひご覧ください。では大空さん、はい、今日は里芋と辛いもということで。芋づくし。そうですね。すねあの季節的にもなるほど。ね、取りますか。うん これからね美味しい季節になりますので、はい、では早速作り方を教えてください。あの芋をですね。茹、は、で、い、るんですね。うん、少しお水をですね。ここに。でそこに水胡椒をですねそうそう。あんまり入れると。 もうちょっとこう辛くなっ嫌いな人はピリエとくるけど、<笑>まあ少し入れときますね。好、はい、きなことね、はい。黒砂糖。これに塩をちょと一つ一つまね。 おっしゃさんよく平気でしたねこれ結構結構暑いですよ。それぬるいですよ。すよね、<笑>結構熱い。やっぱねっあの経験が違いますね。<笑>ちょっと三センチぐらいだけのコスケはこうしでここにこれを入れてでれ包んでいくんですね。 してもいいんですけど、これはあのやっぱり今が完全に冷めてからの方がいいですね。今日は、ちょっと慌てます。というあ、でもいい焦げ目がついてますね。うん、いだいたい転がすというね。うん、うん。<笑>じゃあすいません。柿の葉を取っていただいてもいいですか？あ、ありがとうございます。うん ではいつものごとくメインのお料理の他にもいっぱいご用意していただきましたでは早速いただきますいいいただきままます、うんうんうん、美味しししお味噌と合いますねのれょううん、バッリつけた、うんつけますよこ